でここでは最後に、えっ、ー、と、受信表記の、あの、実数の受信表記からですね、を日清表記に直す例題一つ、えっ、ー、と、解いてみたいと思います。えー、とここでの例題は、えっ、ー、とマイナス九十一点一を二進数で表しましょうということで、えっ、ー、と、条件としては小数は以下の通り表すことにします。えっ、ー、と、有理数は、あの有理無限有限の小数か循環小数。それから無理数は、小数第九位でゼ0者1ると。 えー、と0小12という言葉は初めて聞くかもしれませんけれども、二進数では1と0しかあの値がありませんから、だからまあ、小数第9位が、えー、と0であれば繰り下げで、1であれば繰り上げということですね。それからと負の数はあの整数部8桁の2の歩数で表すと。で今回、マイナス 91.1 というあの負 の, あの数は扱いますので、でここはの2の歩数で表すという点に注意してください。 で一応、これまでの計算、授業で実は、今日の授業で扱った計算からですね、整数部と小数部を分けて計算するということでしたので、91.1 の整数部の受信数の91というのは、二進数だと1011011になります。それから 0.1 の受信数の二進表記は 0.00110011。 という、循環節が出たはずになります。で、えっと、そこでですね、まず、91.1、十進数の 91.1 を二進数で表しますが、一応、あの、えっと、今回はその整数部8桁の2の個数で表すと書いてますので、整数部は、あの、8桁ですね、上の桁の0も含めて8桁で表すことにします。そうしますと、えっと、91.1 はですね、この公園にあると、01011011. ゼ0の00110011という形で、あの、表されますので。で、えっ、ー、と、今度はこの90、マイナス 91.1 ですね。これを2の歩数を用いた二進数で表しますと、と、これはあの、2の歩数を扱った時のことを復習しますと、基本的には、あの、1を0に、0を1に全部変えればいいっていうわけですね。で、えっ、ー、と、そのような形で表すと、えっ、ー、と、マイナス 91.1 の十進表記というのが、二進表記では、 1 1 1で、こゼで点えっと一つ一つ注意なんですけれども、あの循環小数を2の歩数表示で表した際に、えっ、ー、と、確か、あの、以前、最初の授業の方で、この2の歩数で負の数を表したときに、えっ、ー、と、一番下の桁に1を加えるという操作を行ったことを覚えている人もいると思います。 で、循環小数に関しては、そのルールは使わないという点に注意してください。えー、と循環小数の符号をあの2の個数で反転させるときには、その全桁を反転させるだけで、えーと、末尾の桁に1を加えることはしません。というふうに注意してください、えーと。その理由をちょっと説明します。えー、と循環小数はですね、この、まあ、ここですと、えっ、ー、と、この上の 91.1 の小数部ですと、 0011がずっと続くわけですねこれに対して、その2の歩数で表した、そのマイナス 91.1 の小数部っていうのは、1, 1とあと1100がずっと続くんですけれども、であの一応この、えっと、両者の数を加えるとあの0に等しいっていうことが示せるはずですから、この両者の数を加えてみます。そうしますと、実はこの小数部に関しては、 この全桁、このずっと1がずっと続くわけですね。で、えっ、ー、と、この1がずっと続くっていうのは、あの、まあ、この計算、この実数の中に埋め込んで計算していると思えば、まあ、実数の連続性から、この1がずっと続く桁は、あの0 1 1 1 1 1 1一一ってこう、あの、二進数 で, ですね、0.1 がずっと続く桁っていうのは、結局これはあの1に収束しますから、これであの1を表しているとみなすことができます。 であとはあの、上の桁にその1をどんどん繰り上げていくと、結局この2つの数の和っていうのはロになってですね、数学的には一貫性が担保たれますので、ですので、あのこういう理由でですね、十貫小数の2の歩数でのあ の, 負の数の表記のときにはあの、えーと、1を末尾の桁に加えるということはしないということを注意しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。 はいえー、と今回の授業のまとめです。今回は、コーナー法による一変数多公式の評価について説明しまして、それから、コーナー法のアルゴリズムについて説明しました。計算量については、ちょっと皆さんにこれから考察していただきます。で、まあ、った後は、コーナー法の応用としまして、非不整数の二進十進変換、それから小数分数の二進十進変換の計算法を扱いました。 第6回、次回はですねと、多項式や多倍調整数の乗算、それから多項式の乗用付き乗算について説明していきたいと思います。まあ、テキストではそれぞれセクション 2.3 と 2.4 にありますので、まあ、必要な方はまた日々予習集などしてきてください。はい、他に、ここまで何かございませんか。はい、それではあの今日の講義はこれでおしまいしていといます。お疲れ様でした。